せっかく生き返ったのに残念だったな。 この巻物にも歴史の改変が起こっていますあなたの力を貸してください Hot <laughs> me! 誰だ俺たちの火星がなかなかの使い手のようだがやめておけ向こうにいる相手らのバカルバイ分かるか今からあれを相手にするんだぜそうだこんな雑魚と戦って終わりじゃないんだぞ追っておけどうせ俺たちが負ければ地球は終わりなんだそうなったらどこへ逃げても結果は同じだ 戦いたいというなら、一匹でくれ。てぅ雑魚が一匹増えたところで、どうってことねえよな。せいぜい俺たちを楽しませてくれよ。こも 相、ね、ままままここ打ちとはよ。 んなクズども相手に何やってやがんだおい汚いから片付けておけよそのボロクズを お, じゃおよいおい千年の夜 サン君の修行のせいかね いよいよ本番では。わさあ、どいつから片付けてやるかな違う シェバッッッッックリリンもゴアも離れてくれあとはオラたちに任せろこの二人なら大丈夫だ俺たちは行くぞ お, お父さん カカロットまさかこの俺たちを倒すためなどというくだらんジロークの言いに来たんじゃないだろうか<笑><ここ><笑> なンンンっている、た<笑><笑>おまえはそいつをとっとと倒せ<笑><笑><笑><笑> 様のようなえたの知らないやつになめられてたまるかすげえ本当にすげえぞこの二人なら勝てる勝てるぞバ ら, られやがったか すごいじゃないごはんくんの修行のせいかね。 これで貴様らはもうおおきい 大皿のポケモン。ごご飯。俺たちも行くぞ。は、はい。ああいつ大皿になっ。 すごい、ごボクも相当苦労したんだけどな。